霊能者のヒロです。よろしくお願いします。ますさあ今日は、はいえー、よく多いお悩みについて一つ深く掘り下げてお話ししたいと思いまーす。ちゃんと気をつけているのになんで私って何回も同じ間違いをするの？ああこれね、はいうん、私も長年悩んでましたね。 うん、だってさ間違えた時に、うん、次はやんないように、うん、よしここ気をつければいいじゃんってやってるのに、うん、また同じく間違えた時って、うん、あれ気をつけてんのに、うん、俺何やってんのっていうふうに、ん、自分に対する怒りもね、うんうん、倍に炎上してね、うん、次また同じ間違いを呼ぶってこと、うんうん、こんなことがもうずっと続いてたね俺もね、うん、は, いなんではいで、うん 失敗しちゃいいけないんですかやっぱり失敗は悪だっていうなんか認識がすごく強くて、うんね、一回覚えたことなんだから次はできて当たり前だよなって自分の中でねこのね当たり前っていうのがすごくでっかいと思いますんね、うんうんうん、はい、うん、なるほどね、はい、じゃあ一ついろいろ質問しますはい間違いを一度も犯さずにはい 人生終わる人間っているんでしょうか、はい、この地球っていう星はいるわけないですよね<笑>そうだよねうんなんか考えなくてもわかったみたいな<笑>うんじゃあヒロくってさ、はい、神様なんだ<笑>そんなつもりはないんだけどね<笑>そんなつもりはない<笑>、はい、いや、ないんです、ね、<笑><笑>でもパーフェクトな人間ですよね、うんうん、自分を目指してるもの、うん、そうそうそうそう 間違える存在だっていうことを忘れてるよねっていうのが一つとそうですね確かに今度こそ間違えない方法をさあ考えるって言ったじゃないちょっと難しいこと言うけどねその間違えないようにする方法って自分の性格とか自分の特性とかそういうのに沿って考えてあげてる。例えば自分は忘れ物を人よりもしやすいってだから ノートに書くだけじゃなく手にも書くスマホにも書くとかさあー対策ってやつですねそう、うん、自分に合った対策してるしてないですね<笑><笑> そうだよ、ね、なんかできる人の真似しようとしてない何で同じ方法でやらなきゃいけないのってことだよねそうですね、うん、ただただ本当に何だろ一つの正解だけしか見てないね、うん、そうだよね、うん、一つの正解、うん、その正解だけを導き出せるのって、うん、あれ神様だけかな あ, らららららあれー<笑>広く人間じゃないですね人間じゃないよね<笑>、はい、それ目指してる時点でねそうですね でもね、自分の特性もなかなかこれもね、うん、うまくいかないことを繰り返してみて、うん、初めて見えてくるっていうようにねだから間違えじゃダメって思うこと自体が間違いって一つねああ<笑>これはなんかね気づきそうで気づかない話ですよね自分の間違いを認めないイコール間違えないイコール神様あれみたいなね<笑>い間違えない人は一人もいないんだから自分だけでも心の中で間違いを認めてあげて自分の あた方法を探してあげる、はいまちはい、より間違えないようにする方法をね、はいうん、それの方がずっと近道だと思うんだけどいかがでしょうかそうですね、うん、まず自分は絶対間違えますねなんだかんだ言ったってねじゃあ自分に合った対策って何かなって、うんうんうんうん、そしたら自分ってどんな人だろうってまず考えてあげるところからだよね そうですね、何ができて、何ができないか。そうそう、ね、何が得意で、何が不得意か。そうですね、うん、うん、それがわからないと、まず対策のしようがないです、ね。そうそうそうそうそう、はいうん。 だから、はい、緩く考えてあげていいと思うの、はい、でその間違えるなんて言ってる人も間違えてるんだからっていうことにちょっと気づいてほしいのそうですねう、うん、でそういう人って自分にいつも間違えちゃダメだめだ間違えちゃだめだってあなたと同じこと思ってると思うあそうですね、うん、そうなるとね相手もなんかね、あのー、期待しちゃってる分イライラする前にさ、はい、許し合う方が楽だと思わないそうですね、うん、楽ですよね。うん なんか優しい気持ちになれますねその方が、うん、優しい気持ちに一瞬でもいいからこれ見た後はなりましょうよそうですね<笑>、うん、本日はどうもありがとうございましたありがとうございました